で、えーと、質問があるときはですね、ズームのですねあの、挙手ボタンを使ってですね、あの質問をしていただきますで。This is an announcement for attendees in this Zoom meeting. Practice operating Zoom before the next talk.A question and answers, raise your hand in Zoom.At the bottom of Zoom screen, you can raise your hand from participants.Click raise your hand to Became familiar with operation. <笑>じゃあちょっと操作に慣れていただくためにじゃあちょっと一点質問させていただきます。で今日朝ごはん食べた方はいらっしゃいますか あ, ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、ジョーさんとか、高カさん。わかりました。あとちょっともう一点質問させていただきます。ちょっと日本語のあの、えっ、ー、と、リスニングだったらちょっと、スピーキング苦手な方、挙手お願いします。Uh, if it's difficult to,、uh, for you to、uh, speak uh, and also listen to Japanese,、uh, please raise your hand. おそらく参加者全員、日本語が話せる方、聞き取れる方なのかなと思います。わ、うん、かりました。ありがとうございます。ではですね、あのトーク中はですね、Zoom のあチャットにですね随時質問や感想を書いてもらって大丈夫です。はい、あとですね、えー、とこの部屋の、えー、とハッシュタグは、pyconjp のアンダーバー3です。 可能性は気づきなのでぜひですねハッシュタグをつけてツイートしてください。ではちょっと三分前になりましたので中島さんはい準備の方はよろしいですか。あ中島さん聞こえますか。あ聞こえてます大丈夫です。大丈夫です。はい。 ありがとうございます。ではですね、これからですね、結城中島さんの発表をちょっと始めます。でタイトルは、チーム開発立ち上げにやっておいた方がいいソース管理の方法となります。で発表時間はですね、質疑を含んで30分になります。 では発表前にですね、マイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。じゃ中島さん、よろしくお願いいたします。はい。えー、私の名前は中島祐希です。発表とタイトルは、チーム開発立ち上げ時にやっておいた方がいいソース管理の方法です。えー、発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。 発表中の写真撮影に同意します。p イコン JP の行動規範に同意します。はい。ありがとうございます。じゃあ中村さん、マイクテストが大きくなったら言ってください。 あ、もう始めてしまって大丈夫ですか。あ、マイクが、お、ミュートになっています。あ。松山さんの声が一番、え、惜しい感じだったんですけど。まあ、大丈夫、うん。大丈夫ですか。はい。 松山さんマイクがミュートになっております。皆さんすいません。あ、はい、ありがとうございます。じゃそれではですね、えっ、ー、と有吉中島さんの拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃ画面共有いたします。はい、えー、画面は ているでしょうか、えー、ということで、始めていこうと思います、えー。チーム開発やっていた方がいいことって言って、まあちょっと最速、タイトルちゃんと直してないんですけど、始めていこうと思います。えー、対象としては、これからチーム開発を始めようという方で。とりあえずフレックエイトしている人、実はよく分かってないとか、とりあえずブラックしている人、よく分かってない人などが対象となっております。はい、いきなりクエスチョンです。えー、〇〇。 カッ2位の嫌な思い出のある言語名の仕事をもうしたくない。えー、I don't want to work for blah blah blah blah,、uh, any program t h a t you hate anymore という方、挙手を raise your hands only in your heart。はい。というわけで、心の中でそっと閉まっておいていただければと思います。そういったことは。はい。で、えー、あなたがその言語を嫌いなのは、えー、ひどい行動に関わってなんかひどい目にあったせいではありませんかと。 まあ、よく知らない人がよくわからないまま書いたコードっていうのはまあ往々にしてひどいものになるのではないのかなと思っております。まあ実はこれに関して自分も今でも申し訳ないと思っていることがいっぱいあります。はい。で、まあ Python っていうのの流行とともに起きる懸念として、まあよく知らないけど Python でやってみようぜみたいな案件がまあ出てきますと。まあそうするとひどいコードが増えてきますと。 まあ、バベルの塔っていうのがありますよね。まあ、なんで崩壊したかっついうと、作っている人同士でなんかもう言葉が通じなくなったので、崩壊を始めてしまいましたと。まあ、それに近いようなことが起きるのではないのかなと思っております。まあ、なので、プロジェクトの全体として、スタイルの一貫性を持たせることが大事ではないかと思っております。 えー、ここで話すこととしては、ソースコードを整えるための規約の紹介や、チェックするライブラリの紹介、あとソースを勝手に直してくれるフォーマッターの紹介などを行います。えっ、ー、と、ここでは話さないこととしては、設計レベルでの一貫性とか、まあなんか過読性とかの話は、ここでは対象外とさせてください。はい。というような話をしようと思っていたんですが、えっ、ー、と、大体雑誌に書いてあります。 えっ、ー、と、6月24日発売の WebDB プレスで、えっ、ー、と、現場の Python システム開発の機械学習も、えー、開発支援ツールで安全に効率的に、コード解析、型チェック、コードフォーマッターの実践的設定という話がありますので、多分こちらを押さえていただければ、だい自分の今日の話と7割ぐらい重複するのかなと思っております。 まあ、あと参考としては、えっ、ー、と、去年の p y コ o n JP 2019での、えー、Python 開発を円滑に進めるためのツール設定とか、まあ、ちょっと前なんですけど、p y コ o n JP 2014でのリファクタリングツールあれこれという登壇が類似としてあります。えっ、ー、と、とりあえず最低限持ち帰ってほしい内容としては、なんかプレコミットでブラック動かしてフレックエイトでチェックするっていう、とりあえずこの一行で要約されます、今回の話は。 で、まあ、目次なんですが、えー、コード規約ペップ8とは、フレック8で早々チェック、フォーマッターによるチェック。で、まあ、あと、とりあえずブラックっていうのは正しいのっていうので、まあ、オートペップとかヤプフブラック、それぞれの簡単な比較。で、それらをブライプレコミットで自動適用させましょうとか、他のライブラリも紹介していこうと思います。えー、お前誰よっていうことで、結城中島、Python 歴、多分3年10ヶ月ぐらいじゃないかなと思っております。 えー、メインは Jango で、まあ、主に Jango ストフレームワークで API, サーブ API などを作っております。他にも AWS などもまあ面倒を見たりしております。えー、必要なことはググりながらドロナーで何とかしようとするタイプで、このスライドは2020年8月28日25分 JST で書かれています。もドロナーです、はい。自分の写った写真がチェキしかないので公開できる写真はありません、えー。この一文で指した方はぜひアフターパーティーでお話ししましょう。 敵というのはこういうものですが、肖像権があるので出せません。はい、はい、じゃあ、えー、とまず、罪深きコードの例でいこうと思います。はい、まず、こんなコードがありますと。えー、処理としては簡単で、えー、外部から入れた引数を、このオーダーメニューという関数を呼んで、で、前と後ろにスパムを返すというだけのプログラムですが、 まあ、大体このコードパッと見でまあ7つぐらい滞在がありますよと。まあまず未使用インポートがありますと。あとここちょっと見えないんですけど空白行 数, 行数がおかしいですよと。あと関数名と引数名おかしいよねとか。なんか未使用関数あるよ、変数あるよとか。ここの、えっとすいません。オーダーメニューとメインの間の空白の行数もおかしいよと。まあここも変数名変だよねとか。 後ろにかかセミコロンついてるよ と, かですとそして最後の罪としては、えー、正しく動作しますとエッグっていうのを与えてやると、まあ、スパムエッスパムエンドスパムと、まあ、正しく返してくれますとじゃあこれって正しく動くからいいじゃんというわけにはいかなくてですね、まあ、これをどうやって防げばいいかというところでペップ8コード規約の紹介をしようと思います、まあ、そもそもテップって何よっていうところから入っていこうかなと思っています まあこれちょっと多分今日の登壇いくつも出てきてる話なんですけど、まあ終わってズはペップ。ペップ stands for Python Enhancement Proposal. でまあ、これ Google ググ翻訳そのままなんですけど、ペップとは Python 改良提案を意味する文の頭文字を取って、ペップですと。ちょっとよくわかんないと思うんですけど、まあペップっていうのは Python コミュニティに情報を提供するか Python またはそのプロセスや環境の新機能を説明する設計ドキュメントです。まあ要するに Python のドキュメントですぐらいで、 ざっくりいいかなと思います。で、例えば PEP の他の例として、例えば PEP11 っていうのを、えー、見ますと、まあ、リブービングサポートフォーリトルユーズプラットフォームズとありまして、えー、MSDOS とか Windows 3 0系っていうのは Python 2.0 でなんかアンサポートになって、2.0 でコードが削られたよっていうのが分かれますと、まあ、この PEP っていうのを眺めていくことで、Windows 3.0 1とかはがサポート切られたんちょっと Windows 3系動かしてる人もいないと思いますけど。はい。で、まあ、PEP8 ですね。まあ、PEP8 って何かっていうと、スタイルガイド for Python Code、えー。あくまでスタイルガイドなので文法ではありません。シンタックスチェックとかではありません。なので順し、順守しなくても先ほどのコードのように動いてしまいます。はい。えー、PEP8 の紹介ですね。 えっ、ー、と、ざっくり日本語で呼びます有志の方が、えー、翻訳してくださっております。一貫性にこだわりすぎるのは狭い心の表れであると。これ最初結構いいなと思ってまして、まあ、そのペップ8に全部従わなきゃいけないんだっていう、そういうことにこだわりすぎるのはまずダメだよと、ちゃんとこう幅を持たせてくれているので、そこがいいなと思っております。まあ、他にはインデントにはスペース4つを使いましょうとか、えー、関数の名前は小文字で単語はアンスコでつなぎましょうとか。まあさ 例えば GoToAnscoTravel とかですね、はい。あとクラス名は CapsWords で書きましょうということで、まあ、クラス名としては最初の字をお持ちにして、ま、た例えばイテウォンクラスとか、そういう形での名前にしましょうというところですね。はい、あと、カッコの始めの直後と終わりの直前に空白を入れないというのがあって、えーと、だからこっちか、えー、始めの直後と終わりの直前に空白を入れないというのもあります。 えー、他にもあります。一行の長さは79文字。えー、インポートの順番は標準ライブラリー、サードパーティー。自分のモジュールでそれぞれアルファベット順にしなさいとか。えー、コメントが2つ以上の文からなる場合、割りのピリオドの後は2つスペースを入れる。ただし最後の部は除く。えー、関数やクラスは2行ずつ上げる。メソッドは1行上げるなどと。まあ、ちょっとこの辺まで全部いちいち意識して書くのって正直ほぼ辛いなと思っております。自分もよく警告は出します。エラー出します。 まあ辛いならどうすればいいかっていうと、えー、ライブラリーにチェックしてもらいましょう。うん、えーフレックエイトですね、ここで。えー、コードをチェックしてくれるライブラリーです。まあとりあえずフレックエイトという方は結構いるの、いるんじゃないかなと思っております。でまあフレックエイトって何かというと、まあ以下のライブラリーのラッパーツールで、えーパイフレックスとパイコードスタイルスとあとネットベッチェルダーズメカブスクリプトという、えーネットベッチェルダーズさんは 人名ですねの複雑なスクリプトですね。で、えー、PyFlex というのは、えー、コードチェックで、まあ、インポートのみのライブラリとか未使用変数をチェックしてくれます。例えば先ほどのコードを PyFlex でかけてやると、えー、ちょっと書いおかしいんですけど、デート タ, タイムはインポートされたけど使われてないよとか、えー、ローカル変数のゲストはアサインされてるけど使われてないよということをエラーを出してくれます。 で、えー、パイコードスタイルですね。これはチラーコードチェックで、えー開業とか空白の位置とかをチェックしてくれます。パイコードスタイルってやって、ソースで、まあ、001スパムレストランてさっきのやつですね。をやると、えー、と、エラーがいっぱい出ます。まあ、2行開けなさい。でも1行しかないよとか、なんか空白あるよとか、えー、2行開けなさいとか、なんかマルチプルスペースビフォーオペレーターなんか、 えー、イコールとかの前にスペースが2つある、2つ以上あるんだけどとか、最後に開業がないよとか、すみません、前後しちゃうんですけど、セミコロンがなんか最後にあるんだけどとか、こういうチェックをしてくれます。で、メッカーブという方が複雑度をチェックしてくれます。まあ、こういう、例えば複雑なプログラムですね。えー、まあ、先ほどと似たようなプログラムなんですが、 なんか外からオプションで入れてきた値を受け取って、これをメニューでぐるぐるして、ちょっと複雑なんで説明結構めんどくさいんですけど、えっ、ー、と、要するにメニューにエッグってやったらこのエッグスパームを返して、入ってなかったらこのスパムスパムスパムエンドスパームと返すという、それだけのプログラムなんですがちょっと頑張って複雑に書いてみました。で、これを、えっと、先ほどのプログラムに対して、指定してやって、なんか、 5, 5以上の複雑度を出してねっていうと、先ほどのオーダーという関数は複雑度6だよというふうに出してくれます。で、大体この3つを合体したものがフレイクエイトと呼ばれております。えー、で、ピップイン、使い方ですが、まず、pip インストールフレイクエイトしますと。で、一応もう一個、ちょっとこれよくわかんないんですけど、えー、pip インストール、pep8 ネーミングという方を入れますと、 ネーミングのチェックもしてくれます。ちょっとこれ入れないとなぜかネーミングチェックはしてくれないです。で、使い方は、まあ先ほどとほぼ一緒でフレック8で、後ろに対象のソースやディレクトリを指定してやると、まあさっきのエラーとかがうなうなう な, うなっていっぱい出てきます。で、えー、複雑度チェックは、バックスコンプレックスティー5とかって指定してやると出ます。えー、複雑度チェックはデフォルトでは無効となっております。 他にもなんか特定のエラーを除外するというやり方があるので、これ全部、さっきのコードで出最初のコードで出るエラーなんですが、これを全部除いて実行すると、なんと何もエラーないよ、OK というふうに返ってきてしまいます。あと、設定ファイルは、設定ファイルにその辺の指定を書き出すこともできます。 セットアップ CFG とかドットフレックエイトとかトックスインとかに、まあ、こういうフレックエイトでイグノアはこれ、えー、エクスクロー ド, するエクスクードするファイルはこれとか、えー、最大の複雑度はこれですよっていうふうに指定してやると、まあ、先ほどのようにオプションいっぱい指定しなくてもフレックエイトでこのスパムレストランをチェックしてやると正常終了、正常で抜けます、まあ、エラーコードに一覧などはえリンク先の通りです えー、まとめです。Python には Pep8 という指針があります。で、Flex8、えー、というライブラリーを入れるとコードチェックもしてくれます。では、Pep8 ネーミングというライブラリーも入れ一緒に入れると命名規則も一緒にチェックしてくれます。はい。早いんですけども息抜きです。えー、夏なのでちょっと寒くなる話をしようかなと思っております。えー、本当にあった怖い話。 えー、何もしてないのに CI が通らなくなった。まあ何もしてないことはないんですけど、何かしてるんですけどね。例えばこのコードがある日突然ダメだと言われるようになってしまいました。えー、先ほどと似ているような感じですね。オプションから外から入れてきて、取ってきて、えー、メニューの中にエッグかベーコンかベイクドビーンズがあったら、えー、スパム、エックスパム、エンスパムとかって返して、 なかったらス、スパム、スパム、スパム、スパム、スパム、エン、スパムなどと返してあげるっていう、まあ、大したことないプログラムなんですが、まあ、これが何かダメかっていうと、ここですね。この行が急にエラーだと言われ出しまして、えっ、ー、と、F ストリングで、ただ文字列だけを指定したときって、確かに別に F なくてもいいよねってあると思うんですね。ここですね。ここ別に F なくてもいいじゃんっていう。 話になりますで、これが、えー、バイフ f l e x の 2.2.0 で、えー、大体2020年4月10日から、これを急にチェックするようになりましたと。まあ、その結果、ある日突然ソースが落ちて CI が通らないという事態が、えー、発生しました。これ実はです。はい。まあ、なので、これって CI では常に最新のフレックエイトを落としていたために起きた悲劇となっております。まあ、なので対策 っていうかなんですけど、まあ試合で動かすときってフレックエイトのバージョンを固定した方がいいかもというのがありますが、まあ、あるべき論としては急ぎでなければ直すのが正しいなとも思います。はい、じゃあ話を戻っていって、まあこれでペップエイトを読んでフレックエイトでコードチェックかけるようになったので、まあチェックは OK だなというふうになりました。えー、次の段階として、 いちいち更新したファイル全部直すのはしんどいなというのがあると思います。というわけで、フォーマッターでフォーマットしましょう。まあ、フォーマッターとは何かとソースをフォーマットしてくれるライブラリーって、まあ、そのまんまですね。えー、コードをいい感じに直してくれます。まあ、どこで開業すればいいかとか、まあ、うっかり入れてしまった空白とかを勝手に直してくれます。えー、例えばこれですね、このクソ長い、とても長い関数名に、 なんか異様に多い引数ですね。まあめちゃくちゃ長くなりますと。で書いてるときに、あれこれどこで開業しようかなって意識するの辛いですよね。まあ辛いので、とりあえずブラックというのを書けると、もう勝手に縦に、えー、直してくれますと。なので、えー、エンジニアが書いてる途中に、うんこれ開業しなきゃっていうのをあんまり意識ず横にダーッと書いただけでも、後で勝手に直してくれます。 で、えー、だいたいググって出てくるライブラリで有名どころで言と、まあ先ほどのブラックが、えー、スター数が一番大きいかなというところと、あと Yapf と AutoPep8 という3つになっております。じゃちょっと下から見ていくと、AutoPep8 というのがあります。で、こちらはまあ Pep8 のスタイルガイドに準拠したフォーマッターで、えー、PyCode スタイルを使っております。で、PyCode スタイルにはない問題の修正も行っています。 えー、アグレッシブレベルっていうのを指定することによって、それによって直してくれる内容も変わってきます。えー、対象は Python 2.7 と 3.4 以降です、えー。ちなみに未使用インポートや変数は別に消してくれません。で使い方は、まあ、ピップインストールして、えー、インプレイスオプションっていうのをつけると実際のファイルを置き換えてくれますで。特に指定しないと空白に関する修正しか行ってくれません。なんか後ろに変な空白あるよとか。 そういうのですね。で、アグレッシブオプションをつけると修正内容が増えて、アグレッシブオプションをなんかもう一個つけると修正内容がもっと増えるという、なんかちょっと面白いオプションになっております。ラ、えー、の一覧は大体こちらに記載してあります。ちょっと一つ一つは紹介する時間がないので。で、次、ップフですが、えーと、こちら Google 製のフォーマッターで、えー、結構刺激的な書き方していまして、まあ、ペップ8に準拠したコードは正しいとは限らないぞと。 えー、さらに end all holy words about formatting とありまして、まあ、フォーマットに関するすべての生成を終わらせると、この y a f によってと、という刺激的な、えー、説明がありますと。で、まあ、約に細かく設定できるっていうのと、えー、対象は Python 2.7 と 3.6 以降です。日用変数やインポートは別に消してくれないです。で設定方法はなんか .style.yAFFF というファイルに書きます。こんな感じですね。 でスタイルっていうふうにして、えー、ベースドのスタイルは、ペッペイとか Google スタイルか、ヤフーのスタイルか、Facebook スタイルかっていう、基本的などういうチェックを行うかっていう、ま, あ、まとまりがあるので、それを指定して、あと、えー、カンマ、コメントの前のスペースの数とか、スプリットビューアロジカルオペレーション、トゥルーなどといったオプションが設定できます。まあ、なんかいっぱい設定できまして、58項目ぐらい、それぞれ個別に設定できます。まあ、なんかインデントの数とか、 文末のセミクロンを許可するかとかなどなどなどいっぱいあるのでちょっとも紹介しきれないです。まあ、ちょっと余談なんですけど、インデントの数ってペッペットでは4だって言ってるんですけど、あの別に2とかでも指定すればそれで指 定,、まあ、指定してなくても い, いか。Python 的には実はそれで動きます。でまあ、そういった細かいオプションを指定した形での使い方ですが、YAFF で、えー、オプションで相付けて、スタイルに例えばこのディザブルエンディングコンン まあ、ヒューリスティックトゥルーっ て, ってソースを指定してやると、例えばこの1イコール2っていう後ろにある謎のカマ、セミコロンとかですね、なんかこういうのをなんか勝手に消してくれます。まあこういうの、他の言語に慣れた人だとつい手癖で入れちゃうのかなと思うので、あると便利ですよねというところです。で、最後ブラックですね。えっ、ー、と、一応まだベータ版って書いてあります。まあ書いてあるんですが、大きな変更はないよというふうにも書かれています。 でこちらは、えー、妥協のない Python コードフォーマットで、フォーマッターで、えー、ヤ a f のように細かい指定ができませんと、えー。逆にできないですね。インストールできるのは Python 3.6 以降の環境のみで、えー、指定すれば別に 2K のコードもチェックできるらしいです。あの、どういうことかというと Python 3.6 以降の環境にインストールして、えー、Python 2K でチェックの チェックしてよっていうオプションをつけて 2K のソースをやればなんか直してくれるようですがちょっと動作確認はしておりません、えー。未使用変数やインポートは別に消してくれません。まあ、使い方はもう他と一緒ですね。ピップインストールしてブラックってやってソースとかディレクトリを指定してやればもう勝手に書いてくれます。でえー、と指定できるオプションなんですが、まあ、ファイル、このファイルは設定 あのチェックしないでっていう指定とか、あと1行の最大値の指定とか、あと Python のバージョンはこれですよっていう指定ができます。逆に言うとこのくらいしか指定できないかなというところもあります。で、まあ、公式とかに書かれてるんですが、えっ、ー、と、ブラックをかけた後、フレックエイト通らないチェックがあるよっていうのがあって、まあ、その場合、フレックエイトをチェックしないようにしろというふうに、まあブラックでは書いてあります。つまり、ブラック側でこれは、 勝手に直すっていうようなオプションを指定しませんよと。フレックエイトをブラックに合わせろというふうに言っております。まあフレックエイトでここで言くのはでこの3つを指定してくださいねと書いてあります。で、まあちょっと気になる方のためにこの3つって何よっていうのを一応ざっと説明しますと、そう除外しろって言われてもそれが何なのか分からないと不安だと思うので。えー、まあ上から言うと E203 っていうのはホワイトスペース、フォーアカンマというので、えー、転んで。 例えば、リストのインデックスの1たす1の後ろのここの隙間ですね。こういうのを、えー、ブラックでは直してくれませんが、えー、フレックエイトかけるとエラーになりますで。あと79文字以上ですね。名前になんか長い名前ですね。受0言も10言も5個を乗り切れ、かいじゃれ制御の制御末、5末、ライ末にたなってやるような時にエラーになります。 で、あと最後が、えー、ライ n ブ b ックビフォーバイナリ b i n a r ー o つーー っ, って、まあ、プラスとかマイナスがそういう式演算式の前に、演算子の前に何か開業があると、フレック8ではエラーなんですが、ブラックでは特に見ませんよというふうになっています。えー、というところで、まあ、まとめなんですが、まあ、フォーマッターには有名どころで3つありますよと。まあ、1つオートペップ8。えー、こっちはペップ8に従うことをゼッとしたライブラリで、 まあ、設定は、ま、細かくつか2段階で行うことができます。eupf は、細かい設定を充実させることで、どんな形の正義にも合わせることができると。で、ラック c は、フォーマットの指定を逆にできないようにすることで、生成を封じ込めるという思想で、それぞれあります。えー、で、ちなみにそれぞれ3つ未使用インポートや編、未使用変数消してくれないんですが、 これを消すっていうやり方がありまして、まあ、それがオートフレイクというのがあって、使い方は簡単で、まあ、おなじみで、pip インストールオートフレイクして、えー、で、これ、オートペップトとかで似たようのオプションですね、インプレースにして、で、remove all unused import とか、remove unused variables って、未使用インポートと未使用変数の消すよっていうオプションを指定してやると消してくれます。で、コラム。 まあ、ちょっと休憩でお水飲みます。あとですね。えー、1行の長さって何が正しいんだろうなっていうのがちょっと時々というかいつも思います。まあ、ペップトは79文字だと言って、ブラックは88文字だと言って、ヤップフは80文字だと言って、まあ、オートペップトはペップエイト準教なので79文字と言ってますが、うーんと思うことが結構ありますね。 個人的には大きいディスプレイで見るなら、正直90文字以上あってもいいんじゃないかなと思います。開業多くなっても、縦長くなって見るの辛いですし。まあ、ただ、ノートブックとかだとやっぱ80文字ぐらいなのかなと思うこともありますし、なんかライブラリーの中とか見ていくと結構、あの、細かく開業してるなっていうのは所感としてあります。まあちょっとあんまりここでは結論は述べません。はい、で、最後ですね、えー、プレコミットでフォーマットを自動的に動かそうという話で、 えー、忙しくなってきたんですけどフォーマッターが決まったことで、まあ、細かいルールも決まりましたとまあでも選んだファイルをフォーマッターに書き忘れてコミットプッシュしてしまったらどうなるかというとまた操作次々とほころびを見始めますとでうっかりミスを防ぐためにはプレコミットを採用してみましょうでは、まあ、プレコミットというのは GitHub スクリプトで、えー、コミットごとに復興を実行し、まあ、ソース直してくれますとちょっと急ぎ目にいきます 使い方は pip install p コミ c o m m i t して、p レコ c o m m i t トールっていう、まあ、この2つをすると動かせますと。で、まあ、pre-commit config yaml を用意して、その中に実行したい内容を書きます。で、えー、ブラックとフレック8をかけるサンプルとしては、こんな感じですね。レポジトリに、で、ブラックをインストールしますで f o ブラックという ID で実行します。で、フレック8を入れて、f o o はフレック8という名前で入れます。実行しますと。 これをやってコミットしますと、Git コミット、ハイフェイ、ハイウェイム、ウィップでやると、フレックエイトで落ちた。ブラックで落ちた。で、ソース直しました、ブラックで。でも、その後はフレックエイトで落ちました。ということで、まあ、治るまで、チェックが通るまで永遠にコミットできません。まあ、これなんで落ちてるかってと、データ、あの、未使用変数とか未使用インポートで落ちてますと。えーっと、なので、まあ、プレコミットでブラックとオートフレークとフレックエイトかければ、 いいんじゃないかなっていうのが自分なりの感想で、ブラックかけてソース直します。で、オートフレークは、えー、プレコンビつけられるんですけど、これオートフレーク本体じゃなくて、このミラーっていう方を使って、で、オプション指定してやって、実行して最後にフレックエイトやると。これやるとブラックは未使用変数とか見てくれないので通ります。で、オートフレークは落ちますと。落ちたので直します。直したのでフレックエイトが通るっていうことで、 コミットできるようになります、えー、他にもいろいろ設定できて、なんかマイパイとかアイソートとかいろいろありますが、ちょっとそこは時間の都合で割愛させていただきます。はい、まとめとしてはプレコミットでコミットタイミングでブラックやその他のツールを動かせると。設定しておくと忘れないのでやっとくと便利ですと、えー。おまけとして既存のプロジェクトにブラックかけたらどうなっちゃうのっていうのをちょっと気になってやってみましたが、ちょっと時間がないので刺さっていくと、まあ、結構でかいジャンゴプロジェクトですね。 手元にかけたら、えっ、ー、と、だいたい429ファイルがなんか急に、えー、と変わりました。で、まあ、差分のほとんどっていうのはシングルコートダブルコートに直すとかそういうところだったので、もともとフレックエイトでコードの一貫性を保ててたコードならなんかフォーマットを導入してもなんかいけるんじゃないのかなと思っております。というわけで、早い段階からフレックエイトフォーマットプレコミットで、まあ、Python コードの保守の安定化を進めましょう。Excel 使用、常に向上を。 えー、今日ちょっとあんまり映ってないんですけど、今日着てる T シャツもエクセルシオールと書かれております。はい。t h ンド。end、えー。補足資料はこんな感じです。はい。じゃあ、QA タイムに入ろうと思います。以上です。よろしくお願い。えー、ありがとうございました。発表ありがとうございました。では、それではですね、質問時間を設けます。ではですね、質問ある方はですね、Zoom の機能のですね、挙手を。 使ってお願いいたします質問ある方は挙手お願いいたします ん、okay. hmm. 1分しかないですけど、私からじゃあ質問させていただこうかな、はい、と思ってます。すいません。ちょっともう1分しかないので、はい、ちょっと、その T シャツのなんかエクス、んエクセルシオールですね。これ何なんですかすいません。端。<笑>えっと、これはまあ、常に向上っていうなんか、あのマーベルとかの社長がよく書いてるという、あ、もうなくなってる方なんですか、方が書いてる、最後に書けるもので、なんか常に向上をというなんか意味みたいなもので、まあ、実を言うとアイドルズ T シャツなんですけど、はい。 あそうなんですね。これはも う, あれ う, うも、はい、オンラインで買われたんですね。あいや、えっ、ー、と、これは自分が以前から持っていた個人的な所有物です。あそうなんですね。なるほど、はいうん。ちょっと私も、はい、ちょっと。こういう意識でという、そうですね。し<笑>、はい、めでもあります。いいですね、その、はい。ではですね、もう時間がもう、あれですね、もう1分を切っていますので、 はいではじゃあ発表ですね直クロージングさせていただきたいと思いますじゃあこれですねあ の, あの発表ですね終了、えー、と中島さんのですね発表ですね終了させていただきますでは参加者の方はですねあの発表の者の方にですね盛大なですね拍手をお願いいたします。<音声>